また、あっという間に追い越されてしまうのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。これまでずっと、日本や中国、アメリカを視野に入れた成長戦略を必死に打ち出してきた韓国ですが、ここ数年は、なんと、インドにその立場を脅かされつつあるというのです。 2021年11月11日付、中央日報からの引用です。アメリカと中国の覇権戦争でインドがホストチャイナに浮上しているが、韓国の輸出と市場シェアは振るわず、停滞局面を打開する必要があるという指摘があった。全国経済人連合会全経連は2016年以降の 韓国の対インド輸出とインド輸入市場における韓国のシェアを分析し、報告書、対インドビジネス不振の原因と課題を10日に出した。インドに対する韓国の輸出は2018年以降減少している。今年1から9月も新型コロナ発生以前の2019年水準を回復できなかった。 韓国の20代輸出対象国に対する今年1から9月の全体輸出は2019年同月比で 16.5% 増加したが、韓国の7番目の輸出相手国インドへの輸出は 3.5% 減少した。これはインド国内のコロナ感染第2波と地域封鎖による景気回復遅延のほか、科学、 鉄鋼、プラスチックなど、韓国の対インド主力輸出品目に対するインドの持続的な輸入規制のためだと分析された。2020年基準で、インドの対韓国輸入規制は計34件。韓国に対する全世界輸入規制のうち、インドの比率は約 15% に上る。インドは反ダンピング関税、 総裁関税など貿易救済全経連のギム・ボンマン国際協力室長は、インドのモディ政権は、2030年までに中国に匹敵するような世界の工場を作ろうとしていて、慢性的な貿易赤字を緩和するために、今後も規制は続くとみられるとし、 通商当局は、韓国・インド包括的経済連携協定改定交渉を早期に打結し、厳格な原産地決定基準の緩和、インドの対韓国輸入規制緩和などが実現するよう努力し、現在の停滞局面を打開する必要があると述べた。とのことで、いかがでしょうか もう10年ほど前からブリックスとしても注目され、次世代の先進国として世界的評価を高めてきたインドですが、まさかここまでの大国になっているとは驚きですよね。韓国はもっとびっくりしているのかもしれませんが、引用記事にもあるように、国際的に見たインドのマーケットは年々拡大しつつあり、向こう10年のうちには、 輸輸入輸出両面で日本、アメリカにも肩を並べる存在になるのではないかという予測もあります。一方で、インドと中国は領土問題に端を発する国際紛争のため長らく緊張関係にあり、中国市場における対インド輸入シェアは2016年からの5年間で 2.2% も減少しています。これは 中国の輸入市場にぽっかり穴が開いたことを意味するのですが、その穴目をお友達のはずの韓国ができないというところに韓国の弱みがあるのですね。輸入シェアをインドから奪う最大のチャンスだというのに。インドと中国の緊張関係も深刻なのですが、それ以上にインドと韓国も険悪な関係であり、 はっきり言えば嫌われているのです。韓国とインドの因縁のきっかけは、2007年に起きたタンカーによる原油流出事故です。2007年12月、韓国のテアン地区の港でタンカーとクレーン船が衝突し、タンカーから1万トンに及ぶ原油が海へと流れ出してしまったという事故です。 事故の天末については日本でも大々的に報じられていましたから記憶にやだらしいという方も多いのではないでしょうか。この時衝突したクレーン船が韓国のものでタンカーの操縦士がインド人だったのです。まあ衝突事故そのものは一応不可抗力によるアクシデントだったわけで韓国側が誠心誠意謝罪すれば インドもことを収めてくれたのかもしれません。しかし、韓国は国際社会の常識では考えられない暴挙に出ます。事故後の国内裁判において、あろうことか裁判所は衝突したクレーン船ではなく、タンカーの操縦士であるインド人の方に有罪判決を下したのです。繰り返しますが、タンカーはただ黙って 港に停泊していただけです。それなのになぜ衝突事故の法的な罰を受けなければならないのでしょうか。韓国はさらに流出した原油の後始末のために借り出した大勢のボランティアの活躍を称えノーベルボランティア賞の創設を提案すると発言したものですから、インドはますます大激怒。タンカーに衝突して迷惑をかけたのは、 自分たちの方なのに、よりによってこんなことが言えるなんて、無神経もここまで来ると、もはや笑うしかありませんよね。この事故をきっかけに、インドは韓国からの輸入、輸出を大幅に制限。日本やアメリカとの関係を次第に強めていきます。まあ、インドにしても、事故の前から韓国に対しては、 マイナス感情しか抱いていなかったのでしょうが、事故をきっかけにいよいよ官人袋の尾が切れたといったところなのかもしれません。向こう10年で昇進正明正の先進国に仲間入りするとも言われているインド。韓国を完全に追い抜く可能性は本当にあるのでしょうかインドの強みは2つ。人口と若さです。 インドは2021年の時点で中国に次ぐ世界第2位の人口となっており、3位のアメリカとは10億人以上の差が開いています。人口が多いだけであれば、中国もほぼ同じ条件ですが、インドには他の先進国にはない若さがあります。インドの人口における中央年齢、人口が ちょうど等しくなる年齢の境界線は2021年の時点で31歳と言われておりアメリカや中国の40歳前後と比べても格段に若い国であることがわかります国全体が若いということはつまりそれだけ伸びしろがあるということです一人の人間に例えれば31歳という年齢は 知識も経験もそれなりにあり、体力的にもまだまだやれる時期ですよね。かたや韓国ではすでに少子高齢化が進んでいますから、伸びしろの面ではインドに勝てるはずがありません。また、インドには、いわゆる中流層だけでも約5億人いるとも言われており、この人たちに効率よくアプローチできれば、マーケットが 大きく広がるという視点からマーケットとしても非常に将来性があると言われています。日本とインドはすでに火力発電所の技術輸出やビジネス面での提携などで強いパイプがあり、どこかの国と違って友好関係は盤石です。妙なプライドが邪魔をして精神国以外を見下す癖がついている韓国とは、この点が 根本的に違うのです。経済、文化、金融、あらゆる面で急成長が目覚ましいインド。韓国は追いつかれまいと、今更ながらに必死になっているようですが、実はもうとっくに追い抜かれて、背中が見えなくなってしまっているのかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴。